番組ウォッシュさよ。今日は私の化粧ポーチとポーチの中身を紹介します。じゃらーん、こちらです。これは雑誌の付録についてたんですけど、すごいね。いっぱい入るんですよ。見てください。じゃらーん、すごいいっぱい入るでしょう。<笑>まずは一番お気に入りのこちら。 RMK の UV フェイスプロテクター SPF も 50% 入ってるのでいつもこうつけて手のひらにつけたらパパパパ簡単に塗っていきますで次が下地にもなるので次がこの資生堂のクッションファンデーションこちらですちょっと汚いかもしれないけど 普段すごい使ってるので簡単にこれもねこうパパッとつけてすごいツヤツヤに仕上がるのですごい簡単だしいつもコンパクトになるので簡単に持ち歩いてます普段のアイシャドウこれはディオールのアイシャドウなんですけどすごいもの全部ねいっぱい入ってるからもうこれ1つでいろいろ変えられる。 ブラウンだったらちょっとすごいスモーキーな感じとかオレンジだったらちょっと明るくて可愛らしい感じとこういうシャドウとかもハイライトも入ってるのでこういうところに塗ったりとかして使ってます Next, 次は私の好きなマスカラですマスカラはシャネルのマスカラを使っていてこれはウォータープルーフなので ガチラ仕上げて、お気に入りです次はあとクロエの香水これはすごいなんか甘いけどなんか上品な香りがしていつもこう植えつけるとすご い, いい香りってなって結構つけてるといつもこれそれどこのやつってすごい聞かれるから。 おすすすめです、ね、素敵な香り最後にリップこちらはシュウエムラのマットリップなんですけどお気に入りで可愛 い, いです、うん、マットなオレンジ可愛 い, いじゃん